えー、皆さんこんにちは星撮り写真家タイムラプスクリエイターの成沢宏之です今日はですね対談動画なんですけど対談する相手がですねなんかちょっと遅刻してるみたいでですねまだ来ないんですよねあいつどうなってんのかなと思うんですけどまだ来ないですかね成沢さーんおおあっ来んえ何それおっ成沢さーん<笑> 私でーす。あっ、すごいそうなるのね。え皆さんご紹介しましょう。今日のゲストはですね、<笑>対談動画のゲストは、えー、漫画家ですね。漫画家の、はいえー、飯田智樹先生をお呼びしました。わー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい。中身知ってるから、こうやってやったらちょっと気持ち悪いな。これは<笑>これはもう面白いんすよ。 あ、そうなんだそう。<笑>あるんですよ、この写真の。<笑>ちょっと待って、なんでそんなにおっぱいおっきいの<笑>それまで、まあ、ちょっと、どこ見てるんですか。<笑>恥ずかしがるなや<笑>どこ見てるんですか。<笑>じゃあ、すいません。<笑>こんな感じで、今日はですね、はい、あの、えー、前編後編ですね、いつもに分けてですね、いろいろインタビューしていくんですけども、まあ、ぜひともお付き合いください。お願いします。<音楽> 簡単に飯田智樹先生のことをちょっとお話ししようと思うんですがデジカメウォッチさんで連載している「カメラバカにつける薬」というですねカメラを題材にした漫画があるんですけどそれを書いていらっしゃると、はいでまあ、その他にもいろいろ活動してらっしゃるということなんですがあのね私彼とはね昔から昔からっていうか、まあ、前職の営業の時に、えー、知り合って 営業先訪問先のカメラ屋さんの店員さんだったんですよ、えー、そこから「あの私漫画描いてるんですけど」みたいな感じで一応いろいろこう星、えー、ネタとか提供してたらそれをカメラ の, その自分の漫画 の, あのネタにしてくれて漫画描いたりしてくれたりねしたんですよね、はいまあ、当時は自分もただのメーカー営業でしたし、まあ、彼も、まあ、名の知れぬ漫画家だったんですけど<笑>、まあ、今となってはね い や, ー も, う、ね、いやーもうね、そうですよ。なんかね、お互い、こんななんか専門的にやっていくことになるとは思ってなかったよね。ほんとですよね。あれじゃないですか単行本も売れてるんでしょはい、もうね、おかげさまで。発売前重版、はい。そう、発売前重版ってすごいよね。すごいっ す, <笑>すごいよね。たぶん。発売前重版は、あのー、版元がちょっと、あのー、度胸を出せなくて、あんまり吸ってなかったか、本当に売れたか、どっちかなんですけど。<笑> どっちかですどっちです か, ど っ, ちかどっちだろう<笑>まあほんとに売れたんだろうね。<笑>映画「ラのリンク先に「カメラばかりにつける薬」とかそうそうあと単行本 の, あの URL とかもアマゾンリンクとかも貼っていいですか お, お願いしますあじゃあ貼っときますよね。そちらから、はい、ぜひご覧ください<音楽>あの漫画を見てる限りめっちゃなんか詳しいっていうかさあ、うん、そんなこと題材にすんなみたいなこと書いてるじゃないはい 個人的にはねその知識はどこで身につけたのかなっていうのがあってねそれはね毎回学んでますよねあ毎回学んでるいんは い, いや学んでるって言ってもさ、えっと、なんか情報源が必要じゃないまあネットあされば、まあ、だ, だいぶあさりますけどね何<笑>かそういう何かをこう生み出す人って、えー、何かしらの情報源ってこうみんな取れる情報って同じの中でそれをいかにそのモチーフとして自分の中に取り込んで 書き出せるかっていそのなんかあるあ、ね、そのアウトプット能力がやっぱなんかこう漫画ずっと見てきてるけどどんどんどんどんこう上がってきてる感じがするよね嬉しいですね、うん、なんかいきなり褒めてちょっと気持ち悪いんだけど<笑>いや嬉しいですね<笑>なんかああこういう苦労もあったんだろうなみたいなのももちろん、あのーうん、あるんだけどでもなんかそういうのを感じさせずにずっとなんか楽しめてるからいやまあここまで続けるのすごいなと思ってそうもともと同時にして書いてた そ う, そうだよね。もともと同人誌で書いてて、<笑>で、そのがその某カメラ屋さん時代でしょそうです、そうです。で、連載になったのは結構その後だよね、はい。デジカメウォッチの連載も、あれ、今何年経ったのいや、長いっす。あれ、なんか2018ぐらいからやってた気がする。あ、あそんなにやってんのえ、じゃあもう、もう丸4年ってことデジカメウォッチさんのツイッターをフォローしてたら、朝6時にあれ、通知来るの。あ、そ う, ですそうです、そうです。そうです、そうです。そうだよね。 だからあの毎週金曜日更新じゃないですか、はい、毎週金曜日の朝6時になる と,、えーとまあ、その通知が来るわけだよねで、はい、自分とかはもうフリーランスになってあの土日とかも関係ない感じで働いてるから、うん、あれがね本当なんか海軍カレーみたいな感じで<笑>毎週金曜の6時にあの通知が来ると<笑>あ金曜日かみたいな感じになってだってあの天文リフレクションズさんっているじゃない。はいはい あの人を拾ってくれるんだけど、はい、やっぱり最初金曜日から始まるもんね。はい、あ、始まりますね。もう金曜日かと か, か、そういう感じで始まるから、そうそうね、だから一週間をね、こう教えてくれるツールになってますよ、あれ。<笑>うん、僕にとってはね、あの、水曜とか木曜日までにはあげないといけないから。うんうんうん。え、あれってさ、結構ギリギリで書いてるってことじゃん。<笑>なんか余裕を持って書いて、 ってこう貯めてってるわけじゃなくて。あれね、最初からこうなんですよ。ほんとね、びっくりしますけどね。じゃあ、あと来週からって言われて、うんうん、こう、普通そういうね、連載しませんかってだったら、うんうんあ、じゃあ、1ヶ月分を、の、事前に納品していただいて、みたいなで、うんうんうん、こういう話を書きましょう、みたいなのがあると思うんですけど、なくて、<笑>なんか、 カメラ好きの、なんか面白い、好きなそうな話をしてくださいって言われて、あわかりましたって、はいはい、じゃあ、まあ来週からどうぞって。あ来週<笑>で、来週に出したら、ね<笑>うん、じゃあまた来週お願いしますみたいな感じで。うん、うん。とね、水曜日に新商品が発表されたやつを急いで書くっていうことができて、は い, はい、はい。何回かやりましたね。それきつい。いや、あの、俺もね、今、天文街ドさんっていうところ連載持ってんだけど、はい、それは月1なんですよ。 はい。月1でもやっぱり、ああ、もう書かなきゃみたいな感じになるから、ああはい、それ毎週あるって結構し、鉄人だなって思うけどね、もうその時点で。毎週はもうだから、木曜日に納品したとして、うんうんうん、したとして、<笑>金、土、日がお休みで、うんうんうん、月曜日から、あ、そろそろ、そろそろ始めないとな、みたいな。 一応、それでなんか、抜いたことってないんだよね。その、更新できなませんでしたみたいなことって。あない、ないです、ないですあ。それもすごいな。それをもう5年続けてるってことでしょそうですね。いや、それはすごいな。尊敬するわ。よくやってんね。ん<笑>、ね。ネタが尽きねえなって、自分でもびっくりしますね。ああ、まだネタ尽きてない感じするいや、もうね。あれさ、先生、そこはね。うん。何回か尽きて、何回かお願いしたことあるじゃないですか。あは。 <笑>そっかそっか、あの、たまに、こう、飲み会の誘いっていうか、うん、まあ今だとオンライン飲み会とかしてんだけど、あれが来るときは値段つきてんだ。そう、あの、あとあの、散髪屋の前に、ちょっとなんか、ないっすかって一回聞いたことがあって、うんうんで。散髪中って見れないじゃないですか。<笑>で、終わったら、なんかブワーって来てて、やったぜっていうのが一回あって。<笑>あったあった。あったね。大量に送ったよね。った時は成沢先生です<笑>から。<笑>そうですか。 でもなんかああやってね連絡くれるとねなんかこっちも嬉しくなるからさおなんか取り上げ星のことを取り上げてくれるのかな、うん、みたいな感じで思って同人誌時代の時からさなんか自分のネタとか写真とか作ってくれたら、はいはい、あのちょっとスペシャルサンクスちゃんと書いてくれてたじゃん、はい、あの D 氏と一緒に ね, <笑>そうですね<笑> D 誌と一緒に、はい、だからあのなんかそういう気遣いもあったから、まあ、それでやってこれたのかなって感じもするしあとなんか自分の本人もさ 星空は撮影地105選っていう本であの書いてくれてるじゃない漫画を、はい、うんあの時もこうマナーの話とか天文あるあるとかを、うん、なんか面白おかしく書けないかな表現できないかなと思ってお願いして、うん、まあね安いギャラでやってくれたんだよね<笑><笑>その説をありがとうございました<笑>まあでもそうやって持ちつ持ちはレずスでやってくれてんだねじゃ ね, そうですねカメラ始まったきっかけって何なんですか 始めたきっかけは、うん、図書館でバイトしてて。図書館でバイトそれ何歳の時大学を出て遊んでた時なので。そうなんだ。じゃあ結構遅咲きなのね。そう、最近ですよ。へえー。大学卒業してからじゃあまあ、うん、カメラ始める感じになってきたんだね。そうですね。大学のなんかスペースがあって、場所が。うん、で、うんうん、そこにこう、なんかどこから 近所の人なんかな、なんか古いカメラをなんか並べるっていうことになったんですよね。うんうんうんうん。まあ、展示できるスペースがあったんで。はいはい。で、それのなんかカタログを作るから、このカメラはどういう名前でな何年発売でっていうのを調べろって言われまして。うんうんうん。そこでこのレンジファインダーカメラっていうのを初めて知ったんですよ。レンジファインダーカメラはいはい。レンジファインダーってなんだろうと思っていろいろ調べると、うんうん、なんかかっこいいなと思って、 その時に変えたレンジファインダーカメラがベッサー R だったんですよね。あれ、あのカメラは、なんか、レンジファインダー機としては、もうなんか完成された感があるよね。ね。そうなんですよあ。あれ以上にかっこいいのなか、ないよ、多分。ないっす。うん、一番かっこいいと思うもんな。今、現役なのがライカ置いといたら、まあ正直ベッサーか、あれではもうベッサー系。そうだね。星名がね、側作ってるので。うんうんうん ねえ、あともうね、ねコンタックスか、ニコン S に行くしか、もうレンジファインダーがー。そうだ、あれ、ツアイスイコンはえっ、ー、とね、コシナですね。あ、あの、ベッサー R4 が出たか、後かぐらいに出た、高級機ですね、うんうんうん。じゃあやっぱりもう、ベッサーの存在感がすごいってことだ。そうです。ベッサーが、あの、<笑>あの時代になぜレンジファインダーがみたいなことを言われてたっぽいんですよ。うん 確かにそうだな。一眼レフがね、終わろうかな、みたいな。ま、まだかなデジタル一眼レフが入ってたぐらいかな。そうだよ。うんうん、そうだよ、そうだよ。まだあったからね、最後まで。三、うん、つぐらい出してたよね。四、うん、つか五つぐらい実は出てて。あ、そうなんだ。はい。ベスサー R が出る前に、こう、距離計が乗ってない、シャッター機構だけのベッサ T っていうのが。ベッサ T やったね。うん、ありましたね、うん。で、R の時、あ、R は L マウントなんですよ、スクリューの。うん、うん、うんうんうん。 R2 が出て、R2 がやっと M マウントになって。はいはいはい。ライ今。で、R2 の、えっ、ー、と、シャッター、電子シャッターになったのとか、フルマニュアルで、えっ、ー、と、ファインダーバイルとは違うやつとかが、んうんうん、R3 と R4 で出て、再遂行が出たぐらいかな。あ、なるほどなるほど。ちょっと待って、あの、ちょっとカメラの話に寄りすぎた今。ちょっと戻ろう。そうですね<笑>。なんだっけ<笑>なんだっけ<笑> そうそう、ベッサールを買ったんですよ。あ、ベッール、その、あれな、待って、なんで買ったのか聞いた俺。えっとね。な<笑>んで買ったの、ベッサールにその。その時に買えたのがベッサールだったんですよ。えそれ値段的にってこと値段的な の, のと、あの、まあ、まだ新しかったっていう。うーん。あれ、いくらぐらいだっけあの、6万とか、そんぐらい今ね、そんぐらいなんですけど、僕ね、2万円で買いましたよ。えそんな安く買えんの いやもうね、誰もしないんですよ、フィルムなんかっていう時代だったから。え、それだったら俺も欲しいんだけど。<笑><笑> 15年ぐらい前かな世間はデジタルにもう完全移行してますよねす。オリンパスペンの E420 とかが出たぐらいだったような気がしますねああ、懐かしい。E420、E420、E520 とかね。そうですそうそう。ああ、懐かしい。で、その、なんかデジタルでもうフィルム終わったよね、みたいな頃にフィルムカメラを買ったと。そうです、そうです、うん。レンジファインダー。 レンジファインダー ね, ね。だって今でこそさ、フィルムカメラ、なんか若者人気とか言うけど、結構なんかコンパクトなフィルムカメラがメインなんでしょそうですね。うん。でもまあそういう時代が来る前の話で、しかもレンジファインダーっていうのなんだ。そういや、レンジファインダーっていうのが意味が分かってなかったんですけどね。うん、響きがかっこいいなと思って、うん。まあわかる。まあわかる。ちょっと待って、この話長いこの話長い。ちょっと進もう。もうちょっと、えー、っとね、でレンズを買ったんですよね。<笑>レンズは、 えっ、ー、とね、詳しく言うとまた長くなるので。だ<笑>よね、俺も今聞くのちょっととどまった。<笑><笑>一眼レフを初めて手にしたのは、うん、えっ、ー、とね、おじいさんの遺品を、俺の親父がなんか集めてて、集めてて、うんうん、か持ってて、で、カメラやってんだから、これ使ったらどうって言って渡されたのが、うん、ペンタックス、L、LX だったんですよ。あー、また名器持ってるね。でも おじいちゃんの世代ってそうだよね朝日工学全盛期じゃんそ う,、ね、そ, うそうなんですよ、うん、一眼レフの方がすごい使いやすかったっていうそうだよねだってレンジファインダーってさ、はい、レンズ長くなったらさもうファインダーに映るじゃなくてそう入るんですよ<笑>であのファインダーのピントの精度もさこのなんかスプリットイメージかなと思うけどもさ、はい、そうそうそうあれもなんかそのファインダーの精度によってピント合わせしやすいかしやすくないかとか決まってくるし、はい、それがものなんか値段になってたりするじゃない はいはいはい。うん。まあ、ベッサールは全然、ピントーッすごいしやすい。あまあまあ、いいファインダーだってわけ。うん。え、それは一眼レフテにしたのは何歳の時ええー、そっから、なんか、3、4年後かな。ああ、そうなんだ。じゃあ、その、大学卒業、大学の時は何したの大学の時カメラしてないですよ。漫画書いてましたよ。あ、そっかそっか、それがベースなわけですね。そう、そうなんですよ。うんうんうん、実はそう。うん、うん。 じゃあそこで、はいえー、となんでカメラマンガを描こうと思ったんですか